5月22日をもって平野市要25、神宮寺勇太25、岸勇太27、ガキング、リンチェプリンス、キンプリ、から、脱退し順次、ジャニーズ事務所から退場するする。このショッキングな発表以降、一部のキンプリファン、通称、ティアラ、が暴走を続けている。ティアラ、ふみはるがんれ。 と、エール続く、暴走脱退発表後に公開されたファンクラブ限定動画で脱退する3人の口から希望している海外活動について今のままでは到底、無理もう遅いといった発言があった。しかし、一部ティアラは3人が事務所に言わされているだけ、本当は5人で活動したいはず、と信じて疑わず、SNS を通じ様々なアクションを起こしている。 彼女たちはティアラはキンプリを救いたいといったハッシュタグを拡散させ、キンプリメンバーの脱退白紙と事務所社長退任を求めるオンライン署名運動を起こしていました。また、キンプリメンバーの撮影現場に押しかけ、コンサートグズの内輪を掲げて声援を送ったり、ジャニーズの他グループのライブでも、キンプリを助けて、といったメッセージボードを掲げたりしているようです。 脱退する三人がすでに事務所から礼遇されていると思い込み、厚生取引委員会に申し出をする運動も起きていました。大手芸能事務所関係者。そんな中、ジャニーズ事務所は昨年11月に脱退メンバーと事務所の圧力を報じた週刊文春の記事に対し発行元の文芸春秋を名誉毀損で訴えた。 これについて一部ティアラからは事務所を悪と決めつけ、ふみはる頑張れ、とふみはるを応援する声がネット上で次々と上がり始めている。円満退社なら弁護士会した話し合いしないと思うしファンクラブ限定動画だけの脱退報告なんてないよね。真実を知りたい。ふみはる頑張れ。今回ばかりはふみはる頑張れキンプリ。 ふみはる頑張れからジャニーズ事務所の闇に負けるなから応援してる頑張って闇を暴いてくれ。簡単ふ。こうした週刊ふみはるに対する一部ティアラの声援は古くからキンプリを応援してきたティアラからはよく思われていない様子。その要因として考えられるのが過去にあったふみはる法だと話すのはアイドル雑誌の編集者だ。古参ティアラから怒りの声。 事務所に残りキンプリを長瀬連さん、23、と続ける高橋海人さん、23、ですが、キンプリがデビューしてわずか3ヶ月で踏み張る方を食らっています。2018年8月、高橋さんと元 AKB48 の大和田奈々さん、23、が、相鍵通い合いをしているとの熱愛報道があったんです。 この報道の審議はともかくメンバーのプライベートを暴いたとして、当時からキンプリを応援していたティアラはフミハルに対しいい印象を持っているはずがありません。今回、フミハル頑張れ、と一部ティアラが応援を始めたことに違和感を抱いているようです。ツイッター上ではフミハルを応援する一部ティアラに対し、 今ふみはるあがめ立てまつってるティアラさんたち山がふみはる法を出された時はどうしてたんだろうな。新規だからそれすら知らないのかな。おいどうした、ティアラ。お前、高橋山の時は叩きまくったふみはるを今信じてんのふみはる頑張れとか言ってる外役さんたちはアホなんあなたたちの退職組の死が今後プライベートすっぱ抜かれても切れるのなしだよ。 疑問符外役ティアラさんを得意の手のひら返しはなしだよ。と呆れた様子を見せている。今、ふみはる頑張れ、と声援を送っているのは過去にあったメンバーへのふみはる方を知らないからなのか、あるいは都合のいい時だけ応援する手のひら返しをしているのか。そして、長瀬、高橋はジャニーズに残り、二人で金プリを続けることを忘れてしまったのか。